埼玉県朝霞市よりありましたかとと申します最後の最後まで楽しま せ, させていただきありがとうございましたそして祭り関係者の皆さん本当にありがとうございましたそれでは感謝を込めて一生懸命踊ります歌います よろしく you、oh. 空よりく「月夜に光りに」「大地へと向かよ」<音楽> はい、会場の皆さん、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。